<笑>あラスナーかもうひどいよソーニャちゃん毎朝なんだから覚えてよお前こそ毎朝なんだから学習しろこっちはクラスメートのソーニャちゃんソーニャちゃんは特別なお仕事をしているんですそれはあまってゴミついてる<笑>殺し屋らしいんです<笑><笑>あっ 高校生おうん後ろから行くとやられるからおはようギャー